皆さんすいませんでしたスマホを持ったまま動いてる皆さん難しい動画ばかり上げてごめんなさい今回は解説を短く運動を長くそういった内容になってますで今回は上を向いた状態でお腹をへこますために効果的なデッドバグ腹筋を初級中級上級と各5回ずつ行っていきます全部上を向いた状態で スマホを手に持ってできるメニューになってます。やりやすくなってます。一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見ることで、スマホを持ったまま簡単に腹筋に効かせられて、自分のレベルに合った腹筋、お腹をへこませるための腹筋というのが分かってきます。最後まで頑張っていきましょう。 はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、お腹をへこませるための腹筋メニューなんですけども、レベルに応じては首が痛かったり、腰がつかないので腰に痛くなって腹筋に効きにくい。そういった原因が腹筋メニューには多くあります。そこで今回、レベルを3種目に分けて行っていきますので、どれか必ず自分に合ったレベルがあります。 お腹をへこませるためのポイントとしては、息をしっかり吐かなければいけません。息が止まれば止まるほど腹筋の表面、腹直筋に効いてしまうので、お腹をへこませることにつながりません。息をしっかり吐くことで、お腹の表面よりもお腹の奥にしっかり効かすことによって、お腹をへこませる力というのが身についてきます。ですので、腹筋のレベルがきつすぎると、やはり息が止まってしまう。 首に力が入ってしまう。お腹の奥に意識がいかない。お尻が締まらない。そういったデメリットがあるので、今回はレベル3つに分けて、意識しやすいレベルから行っていきます。まずは初級編から紹介していきます。初級編は、呼吸を5秒間吐きながら行っていきます。動きは左右しますので、左右で1回、合計5回です。 スマホは手に持ったまま行っていきます。寝た状態で上を向きます。スマホは顔の前に置きます。この状態で膝を曲げて左足を伸ばしたら右手は万歳。息を5秒間吐きます。手を持ち替えて反対万歳。この時に腰がつかないと腹筋効かなくって 手を伸ばすと腰が浮きやすいので曲げてる足の位置で腰が床につくように調節してくださいもしこの位置で腰が浮くならばもう少し膝を曲げて腰をつけます膝を曲げれば曲げるほど腰がつきやすいですが負荷が軽くなるのでそこはもう少しね辛くしたい方はできるだけ腰が浮くかなどうかなっていうところまで 曲げてる足を動かしてくださいこれを一緒にまず5回いきます息は5秒吐いて手を入れ替えるときに息を吸ってくださいそれではいきます3 2 1 GO 1 2 3 4 5腰をしっかり床につけて2 3 5 二、二、三四、五。三、二、三、息しっかり吐いて5。腰が痛い方は無理しないでください。三四、五。四、二、三四、五。腰が床につく位置合わせてください。二、三四、五。はい、ラスト。 五二三四五五二三四五オッケーです今のが初級編になりますもし今のが腹筋に効きにくかったよ腰はちゃんとついてたよって方は中級編にチャレンジしていきましょう紹介します中級編はスマホを持ったまま上体起こして足を 動かします持ち帰って万歳持ち帰って万歳といった感じで息は8秒間吐いてくださいスマホを持ち帰る時に呼吸を吸います首が痛くなる方は無理しないでくださいマイペースで OK ですそれではいきます321ゴー 一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四、五、六、七、八。お腹がプルプルしていれば OK です二、三、四、五、六、七、八。上体をしっかり起こして二、2, 2 3 4 六七八三二三四五六七八頑張ってあと半分三二三四五六七八あと二回四二三四五六七八四二 三四五六七八ラスト。五二三四五六七八ラスト。五二三四五六七八。オッケー、だいぶお腹に効いてきてると思います。ラストは上級編です。 初級、中級と左右交互にしましたけど、上級は一緒にしますから、5回です。左右ではなく5回です。頑張っていきましょう。はい、上級編は、やはり首が痛くなりやすいです。首の力ない方は多分できないと思うので、無理しないでください。できそうな方はやっていきます。呼吸は10秒間吐きます。ここから、 上体を起こして、斜め上です。斜め上を見ながら、10秒間息を吐いたら、戻ります。通常は寝るんですけども、今回寝ずに、ここで息を吸って吐き続ける。息を吸って吐き続ける。というのを5回繰り返します。頑張っていきましょう。ラスト。3、2、1、 12345678910息吸ってはい1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0、はい、1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 678910あと2回12345678910ラスト 12345678910OK! いやー、初級から順番にやってる方、最後が上級だから結構きついですよね。首もお腹も悲鳴あげてますよね。次はですね、自分のレベルに合ったものからスタートしたらいいと思います。もし中級ができたのならば、中級、初級っていうふうにやって、自分のレベルに合わせてね、3種目を使ってください。今回はスマホを持ったまま、目線が合うように頑張ってみたので、やりやすかったなって方はですね、よかったらコメントください。 頑張った方グッドボタンンコメントよろししくお願いします SNS もやってますので説明欄から見てもらってリンクのシェア動画のシェア SNS のフォローよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました